Support. Support. Support. Support. Support. Support. 今回は NVDA 実践講座第10回となります。 やっと今回で第10回までたどり着くことができましたこの実践講座では第1回から第9回までを今までに配信していますが今回はこれまでに説明したことを簡単におさらいしていきたいと思いますおさらいの仕方になりますがインターネットブラウザー Firefox を使って nvsupport.org のページを開きますそこの NVDAJ 戦講座の内容を見ながら説明したいと思いますそれでは早速始めたいと思いますまず Firefox で nvsupport.org のページを開きます Windows、キーを押しながら数字の1を押しますはい NV サポートのページが開きました NV サポートのアドレスは h t t p ートサドスはッ t n v サポートのページが開きました NV サポートのアドレスは http://www.nv トページ NV サポートドは n v サポートのページが開きました NV サポートのアドレスは http:/www.nv サポート support.org となります私のパソコンでは Firefox で最初に開くページが NV サポートのページとなっておりますので Windows キーを押しながら1だけで Firefox が立ち上がり NV サポートのページが開くようになっています ではここからアルファベットの H を押してセクションまでいきますセクションとは NV サポートのメニューの一覧項目と思っていただいても構いませんでは H を押しますパーソナルツール見出しレベル5もう一度 H を押しますセクション見出しレベル5 はいセクションまで来ましたここからタブキーで NVDA と読み上げるところまで移動しますタブキーは他のスクリーンリーダーや他のインターネットブラウザでも同じですがリンク項目の移動またはジャンプができるようになっていますタブキーを押しますリンク。 続けてタブキーを押していきます。ニュース、リンク、このサイトのニュース。NV サポートについて記録リンク。私たちの活動や方針点算案内などを掲載します。NVDA 記録リンク。はい、NVDA と読み上げるリンクが出てきましたので、ここでエンターキーを押します。NVDA、M ダッシュ、NV サポート。ページが読み込まれるときに、 カチカチカチという音が鳴っていますが、これは Firefox のアドオンの一つである WebVism で音が鳴っています。ページを読み込み中を知らせるときに音が鳴ったり、すごいところは ID やパスワードを入力するときの画像認証を NVDA だけで突破することができるようなアドオンです。詳細は 今後、f i r e h a w k の使い方の実践講座でご紹介したいと考えています。では、今、NVDA のリンクが開きましたので、アルファベットの H を押していき、NVDA と読み上げるところまで進みます。はい、ここから、 NVDA に関するリンクがありますのでタブキーを押していきますリストリンク NVDA 実践講座と読み上げるリンクが見つかったら Enter ーキーを押します NVDA 実践講座 n v サポート、はい、NVDA 実践講座のページが開きましたアルファベットの A 社を押していって NVDA 実践講座と読み上げるところまで見出しをスキップしていきますでは第1回から第9回までの内容を確認してみたいと思います下矢印キーを押していきながら確認したいと思います 音声や動画で説明する NVDA 実践講座です。インストールの仕方点各種ソフトウェアを NVDA で操作するやり方点その他小ネタ。リスト18項目リンク第1回 NVDA 日本語版のインストール手順括弧音声で説明括弧とはい、まず第一回のリンクが出てきました。ここでエンターキーを押すと第一回の説明と YouTube の動画が再生できるコンテンツが表示されます。 今回は各講座の再生は行いませんが、YouTube の具体的な再生方法についても今後紹介する予定でいます。今回はこの状態で下矢印キーで読み進めたいと思います。NVDA 日本語版をダウンロードしインストールが完了するまでを説明します。第 全く音声のない状態からインストールする手順を紹介しています。まあ、実は録音がまだ不慣れなところもあり、この第3回ぐらいまでは、そうですね、第3回ぐらいまではちょっといろんなノイズが入っていたりとかします。で基本的にはあの皆さんの場合には PC トーカーやフォーカストークや 上手などといった他のスクリーンリーダーがインストールされていることも多いかと思いますが第1回ではあえてスクリーンリーダーが全くない状態でのインストール方法を説明しましたそれゆえに難易度としてはちょっと高めかもしれませんでは下矢印キーを押しますリンク第2回ようこそ画面の使い方 リンクと読み上げていますけども、第二回では、ようこそ画面について説明しています。下矢印ャキーを押します。NVDA のようこそ画面について使い方を説明します。まようこそ画面については、第二回で紹介している NVDA のバージョンは、2013.1 を使っていますが、この時に、 NVDA を起動したときに表示されるようこそ画面の各種チェックボックスや操作法について説明していますでは下矢印キーを押します第3回では音声の設定変更の仕方ということで説明しています下矢印キーを押します NVDA に音声エンジンや音声設定を選択・各種設定変更する方法をレプチャしています。NVDA 日本語版の初期インストール段階では、え子どもの声のような女性音の音声エンジンで読み上げます。ただ、この女性の音声エンジンは聞き取りにくい場合もあります。別の音声合成エンジンを使いたいときもあると思います。さらに この後に紹介する実践講座ではプロトーカーという音声エンジンを使ったアドオンも紹介していますけどもその基本となる切り替え方法について第3回では説明していますでは下矢印キーをしますリンク4クンク第回、イストール方法。 第4回は Firefox のインストール方法について説明しています。下、矢印キーを押します。NVDA との一緒のいいインターネットウェブブラウザ Firefox のインストール方法と NVDA でホームページを閲覧するときに便利な見出しジャンプ機能について紹介しました。第4回では Firefox のインストール方法とページをナビゲーションするときに便利な見出しジャンプ機能について説明しました。 今回の第10回でもすでに Firefox とアルファベット t の H を使って操作していますけども基本となるインストール方法や操作法については第4回をお聞きいただけたらと思います下矢印キーを押します第5回ではアドオンが登場してきます 最初にインストールすると便利なアドオンとして Windows のタスクトレイを操作するためのシストレイリストアドオンというものを紹介しています下矢印をしますこのような内容になっています タスクトレイを直接操作できるスクリーンリーダーとしては現状私が知っている範囲では JOOS と NVDA だけではないかと思いますこのようなアド o を使うとタスクトレイが簡単に操作できるという内容で第5回を進めていますなおタスクトレイについては Windows の標準操作でも そこそこ操作することができるようになっていますがこのようなアドオンを使うとさらに簡単にアクセスしやすくなるということになります下矢印キーを押します第6回で紹介したのがプロトーカーアドオンです下矢印キーを押します NVDA よこのプロトーカーアドオンをインストールした後の実践講座ではほとんどがプロトーカーの声を使っています。今回の第10回でもプロトーカーの男性音の声が使われています。このような声ですね。 のインストールと使いい方を説明していますこのアドオンは、従来より Windows のスクリーンリーダー、中でユーザーに親しまれているプロトーカーという音声合成エンジンを NVDA で使用できるようにするためのアドオンです。スクリーンリーダーにとって最も重要な条件というのは、おそらく音声エンジンの音色ではないだろうかと思います。まあ、併せて読み方や読み上げる内容も重要ですが、 普段私たちがパソコンを使う上では一日中この音声と付き合う必要があるわけですねそのような時に自分にとって一番聞き取りやすい音声合成エンジンを選ぶというのは大変重要なことであると思います NVDA 日本語版で初期インストールされる音声合成エンジン JTalk では 女性音と男性音が選べるようになっていますしかし長時間使うことを考えると j t o クではなかなか、えー、耳が疲れるという言い回しをしますけれども正直なところ向いていないのではないかと思いますそのような方の場合にはプロトーカーをおすすめしますでは下矢印キーを押します 記録リンク第7回キーーールルドの活用とコントロ第回ではキーヘルプモードの活用とコントロール u ー j ー ア, ーーアドオンの活用ということで説明しています下矢印キーをします実践講座第7回は NVDA キーヘルプモードの活用の仕方を説明していますまず NVDA で標準で備わっているキーヘルプモードとアドオンによって追加できるヘルプ機能 コントロール u ゼリでスタントを用いたキーボードヘルプ機能の使い方と Windows の標準キー操作のいくつかを紹介しました ま, また10今回よりテンペンディングで綺麗な声の NV サポートからのお知らせを導入しましたま NVDA を全く知らないで使い始めたときには、第7回で紹介したキーヘルブモードが活用できると思います。また Windows の操作そのものに慣れていない方の場合には、 コンントロールユーセージアドオンとといいうものもの入れることをお勧めしています。キーヘルプモードは NVDA キーを押しながら数字の1で開きもう一度数字の1を押すと解除されます。第7回ではキーヘルプモードが有効な時には押したキーの内容使い方を簡単に説明するということができるという説明をしています。 これから NVDA を使おうとしている方には第7回の実践講座を聞いていただけたらと思いますまた手前味噌になりますが NV サポートからのお知らせアナウンスをエンディングの方で追加するようになっています下矢印キーを押します記録リンク第8回デスクトップキーレイアウトとラップトップキーレイアウトの役割と切り替え方法第8回では NVDA のデスクトップキーレイアウトと ラップトップキーレイアウトについて説明しています。下矢印キーを押します。n v d にはテンキーのあるデスクトップパソコン用のキーボードとテンキーのないノートパソコン用のキーボードでそれぞれレビューコマンドを制御するキーソーを一部変更することができます。まるこの実践項台8回はテンキーボード設定の役割と切り替え方を説明しまして、パソコンを使用する環境は大きくはデスクトップパソコンとノートパソコンがあると思いますが、 キーボードの配列に応じて NVDA を操作することができるようになっています変更の仕方と使い方について第八回では説明しています下矢印ェル式を押します記録リンク第9回ログン画面の読み上設定変更の仕方はい続けて下矢印ェル式を押します NVDA では Windows 1人の録音画面やユーザー中点も1 0 0中でもリアルも uac と行時における読み上げをサポートしています。丸ログオン画面は一般ユーザーでもデスクトップ環境やスクリーンリーダーの使い分けなどで切り替えるように赤と作成すると便利に活用できますが、天企業などではドメイン参加していることが多く、点この録音画面でのスクリーンリーダーの読み上げが必須となります。まるそこで点実践講座、第9回は点録音画面の読み上げとせず、低変更の仕方を説明しました。丸第9回では録音画面の読み上げについて説明しました。まあ、今説明で。 読まれた通りとなりますがロゴン画面は複数のユーザーで使い分けているときや企業などのドメイン参加型のイントラネットではスクリーンリーダーがロゴン画面を読み上げることは重要なことであると思います第9回ではこのロゴン画面の読み上げの設定について説明しています以上が 実践講座の第1回から第9回までの内容となります。どちらかというと、パソコンを使いこなしている方を対象に説明されていることが多いかと思います。この実践講座を、例えばパソコンのインストラクターの方々が聞いていただき、具体的な使い方、 指の使い方などをそれぞれのパソコン教室や講座で多くの視覚障害の方に伝えていただけたらと考えておりますもちろん自分でこの実践講座を聞いて NVDA を使いこなせるようになる方も対象になっています参考にしていただけたらと思います有効的に活用されることを 願っております実践講座第11回からは具体的なアプリケーションの使い方についてデモンストレーションを行っていきます以上で NVDA 実践講座第10回実践講座第1回から第9回までのまとめを終わります それではまた次回をお楽しみにさようならそれでは NV サポートからのお知らせをさせていただきます NV サポートではホームページ YouTubeTwitter でノンビジュアルな情報をお届けしております n v d a a n d r o i d スマートフォン家電製品の 視覚障害者向け最新情報のほか、番頭コーナーでは手作り小物入れや普段視覚障害の人が困っていることをチャレンジ動画で紹介しております NV サポートの情報は、ホームページを情報の発信拠点としております。アドレスは www.nvsupport.org です。TwitterID は NV アナウンス NVANNOUNCE です。